こんににちは。は、岐阜大学学のの小山です。す。今回は土砂災害ハザードマップの使い方につい方つて学びますご自身の地域のハザードマップを活用できるように学んでいきましょうハザードマップとはその地域における災害危険度を地図上に表したものですハザードマップを活用することで地域の災害危険度の高い場所を知り 事前の備えや災害対策を具体的に考えることができます今回は土砂災害ハザードマップの読み方について解説します土砂災害ハザードマップには土砂災害警戒区域イエローゾーンと土砂災害特別警戒区域レッドゾーンが記載されています土砂災害警戒区域 イエローゾーンは土砂災害が発生した場合住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます土砂災害特別警戒区域レッドゾーンは 警戒区域のうち土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域で一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。なお土砂災害特別警戒区域及び警戒戒区区域域びは 過去の土砂災害などを踏まえて決定されています。これらはあくまでも目安の情報になるため、実際にはハザードマップ通りの状況になるとは限らないことに注意する必要があります。土砂災害警戒区域では、土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように、市町村の地域防災計画に定められ、 警戒避難体制の整備が図られます土砂災害特別警戒区域では被害を軽減するためにこちらの三つの対策が取られます一つ目は特定開発行為に対する許可制です下の図一がそのイメージです住宅宅地分譲や 災害時要援護者関連施設の建築のための行為は基準に従ったものに限って許可されます二つ目は建築物の構造規制です下の図の丸二がそのイメージです拠出を有する建築物は建築基準法に定められた作用すると想定される衝撃などに対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます 3つ目は、建築物の移転の勧告です。下の図の丸 ③ がそのイメージです。著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。移転等については、住宅金融支援機構の融資などの支援を受けることができます。 土砂災害ハザードマップの例として高山市のマップを表します色の違いが土砂災害警戒え特別警戒区域カッコレッドゾーンと土砂災害警戒区域カッコイエローゾーンを表していますここで多くの場合土石流によるものと休憩車地によるものが分けて示されています これが判例の例です判例にはどの色が土石流の土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域でどの色が休憩者の土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域かということが示されていますまた避難場所や利用不可能施設など地図上に示された様々な情報が説明されていますので 必ず確認してください土砂災害ハザードマップの使い方の主なものとしては次の三つがあると思います一つ目は避難計画を考えることで自宅や職場、学校など滞在時間の長い場所の危険度を把握すること通学路や通勤路など 普段よく利用するルートの危険度を把握すること、土砂災害発生時に安全に避難できる避難場所を確認すること、避難のための準備時間と移動時間を考えることで、避難完了までどれくらい時間が必要かを確認すること、自分はどの時期なら安全に避難できるかといった避難タイミングと避難ルート、避難場所を考えることなどの使い方があるでしょう。 二つ目は支援計画を考えることで要支援者の避難支援についてハザードマップを使って一緒に考えるという使い方があるでしょうそして三つ目は住まいを考えることで引っ越しの時にどの場所に住むかを考える時の参考にするなどの使い方があるでしょう今回は以上です今回は土砂災害ハザードマップの見方について学びました次回はハザードマップを使って 避難計画を考える手法について解説します。